ここはトゥーサニーズ ー, ーおい何してるうっすいんだよみんな見てピュー<笑>どうもなにわのヒひロックです初見の方も常連さんもいつもありがとうございます本日も最後までよろしくお願いしますこの企画では視聴者の皆さんの指示アドバイス これに従い船券を購入し果たしてそれで勝てるのかということを検証していきたいと思います自分の場合もうズブの素人なので自分の経験則とかそういったものもなしでまあ、ある意味視聴者の皆さんが 私を育てるとそういうような企画となっておりますボートレースの動画を見てもだいたい予想するとか教えるっていうような動画ばっかりやったんでじゃあ逆に、うん、素人が皆さんに育てられるってなるとどうなるのかなとそう思いまして始めた企画です、えー、ぜひお付き合いくださいませ今日はですね、えー、記念すべき第1発目となります今回はですね第1弾目ということですから まだあの視聴者の皆さんからコメントで監督指示アドバイスっていうのはないですから、まあ、ある程度自分でこう大体のものは動画を見て勉強したんですけれども今回は大村、えー、長崎かなそこで、えー、インターネットでちょっと勝負してみたいと思います皆さん今回の動画を見てですねお前、まあ、ここがあかんぞとここはもっとこうしろと 全然分かってないわというツッコミどころ満載だと思いますのでぜひともコメント欄であなたが監督ということですからどんどん指示をしていただいてそれを私が実践して勝利を目指すという形でやっていきますのでぜひ最後までお付き合いのほどお願いいたします。 い, いででししょうねこうう感じでしたただいまのスタート展示は前提が正常なスタートでしたほうほうほうこれも実はあんま見方分かってないんですけどせ<音楽>やけどこんなん見ても全然分かれへんなほんまにこれやっぱこのギリギリギ リ, ギリ攻めならダメなんですよね 4和田さんはいというわけで全然わかんないんですけどかけていきたいと思います押すいや24いきましょうかこれでいきますわ244番がいいと思ったんでねターンがほんで1番をちょっとずらした方がいいっていう俺の直感が言ってんすよこれあの締め切り3分前になったらあの BGM のテンポも速くなるんですね<笑> アウトは5号艇の山下和彦しそして大相撲に6号艇の山本博久第1レース予選競争枠成り3対3の体形ですいいスタートしていきましたトップスタート2コースから2号艇の大橋でいいいいそのままへさきを少しのぞかせながら1番ですが、ねね、最初に1番クを運んのは1号艇の遠木3号艇の郷原が繰り出しました あ,、ね、あとはさした2号艇の大橋もそこらの方に入っていて<笑> 突っは2番3番いはいというわけで2 2デビュー戦は負けました。 はい、全然多分ダメなんでしょうね自分が思っていることがお客様あなるほどねでもあんなこうやっぱ事故っていうかあれたりするんですね競争水面では事故艇のえい作業処理作業を行っていますなるほどねはい第2レースのおースタート展示が行われますのでしっかりと見落としのないようにやっていきたいと思いますおしわからん その中でもターンが良さそうまあでも分からんすけどね分からんけどまあ1、2でしょうねなんとなくそう思いますでは1、2に100円かけてみたいと思います<音声>さあ第二レース始まりますよ頑張ります四コース角は三号亭の古澤。 アウト5コースに4号艇の船岡大阪に5号艇の日田雄司2対1対3といったスタイルで第2レースはうちから1番6番2番3番4番5番の台形スタートしていきました2コースから6号艇の熊谷のぞいたスタートを出ていっているのは3コース2号艇の吉田雄平吉田がマクロという展開6番1番が少しブロックするようなところで展開について角から差し上がってきた3号艇の古澤が指導権を握っていきました 本戦の2番手は5号艇のニッタ少し先前したんですが、どうなってんのこれで4番1わずかに立て直した5号艇のニッタが前で後ろ4号艇の船岡1号艇の石橋と近差で追走しますどういうことこれ全然あかんの先頭3号艇の古澤2周目1マークを運んでの向こう上面2番手は5号艇のニッタ少シリードを広げていきました競り合い最終コーナー4号艇の船岡先に運んで先行し3番5番4番3号4でゴールへ向かいます 先頭三番古澤ゴールイン、二着は五番に入った三着四番藤岡続いて一番石橋ゴールイン、六番熊谷二番吉田ゴールインです。あかんやん、全然あかんやん。これ難しいな。ただいまのスタート展示は前提が正常なスタートでした。うーん 今回は 2, でいきたいと思います理由としてはですねやっぱあのターンマークってやつですかあれが上手に見えましたねというわけでですね先ほどのターンマークから考えるにこの6番のこの方がすごく上手に見えたんですよなのでこの人が1着そして次に上手かなと思ったのがこの父さんこれを1着62着が2番という。 でインコースってもちろん大事っていうことは分かってるつもりなんですけどもあのさっきのレースから考えてもさっきなんか3、5、4かなんかそんなんやったでしょだからやっぱ A1 級になるとですねガンガンこの4、5、6の人たちもガンガンいけるんじゃないかって思うんで、まあ、やっぱりターンマークを見てちょっと判断するっていうことでやっていただきたいと思います。オスさあだ ー入スタートしていきました。 雑誌勢が覗いてさあ、これから四号艇の下條家に寄せていきました。うちの三点を抑えて、角膜で観光四番の下條ですが、うち五号艇の柳沢しっかりとその展開をつ い, い, い, いていきました。まくり差した五号艇での柳沢が少し前。まくり差した。追いかける四号艇に後ろ六番の設田が近づいてきています。先頭から五番、四番、六番の台形で2周へ第一段落が旋回。トップで五号艇の柳沢が旋回します。四号艇の下條二番手でバックに抜けました。 それから若干水が空いての、三番手は六号、後方に一号艇の高田、二号艇の辻、三号艇の足立となっています。五、四、六の国、三連単のオッズは、二百二十一点七倍を示しています。第三レースは先頭五番柳沢、ゴールイン、二着は四番下條、三着六番設田、続いて一番高田ゴールイン。二番辻、三番足立がゴールインです。第三レースの確定は。 546やってもう全然あかんわ番番あきまえんな着ただもうあのスタートして最初にインに入った日はもう勝つね競艇ってねこれわからんな<音声>さあ気を取り直して第4レースやってみたいと思いますただいまのスタート展示は3番がフライングでした ただいま4レースの周回展示っていうのが終わったんですけどもまずあの F を切るっていうやつですかフライングのやつは321がいいんじゃないかと思ったんですねで展示が2番3番4番がいいかなと思ったんでそれで組み立てていくと23でいきま す, す、えー、2, 3とい押すえ オンズがこんなことになっちゃってるやん。大丈夫かよこれ。はい、では決戦の四レース目頑張りだと思います。さあ、どうだどうだ。今月光太郎です。2-3 ですよ 2-3。湧なり三対三の体型。いいんじゃない？ スタートしていきました。1コース1号艇岡村スタート5点になりました。さあこれでまずはいい決め手となっていくのは2コース2号艇の飯島ミード。さあ枚の2番、3… そして1番、その懐に4号艇3 号, 艇 号, 艇3号艇おっとさらには5号艇と向いてきてのトップ争いになりましたいいんじゃない。わずかですが2号艇の飯島が先行しています。そのあに五番の北野の、の外は 3… まさかのスタートは手となりでした。いい トップ1本 い, い, あのいいんじゃない来、ま、たんじゃないこれこれ 坪井が接戦をリードしたニ番手テコソーそれに続いているのはヨンボテロ、アタサカシンスケネス。いいよ番がってきて後ろにば、ヨンバン、オーディオン、テキスいウシロイカ、ヨンボテロ、クボテロ、ヤラああ、結果 や, やわ。サンココネマさ ん, ん, ん、こイティーダさん、ハイティーダさん、ハイーダさん、ハイーダさん、ハイティーダさん、ハイティーダさホームへ。 3番手の方はまだ3号艇4号艇接近戦のままレースはあと1周最終周回を迎えていきます<笑>しかし盛り上がってまいりました<笑>そしてあと遅れてしまっている1号艇の岡村最高峰です最終ターンマーク2番6番と返しました3番手の競り合い4号艇の赤坂先行をまもなくゴールインです第4レース先頭2番飯島ゴールイン2着は6番今垣3着は4番赤坂続いて3番坪井ゴールイン いいの2番合ってたのに3番下ったくそやわめっちゃ膨らんでたもんあー難しいですね難しいけどもちょっと今のは惜しかったかもしれないですよなんでかって言ったら123どれか考えてたでしょでえ F を切るってとこで321と思ってたんですよでで展示で 二番がいいなと思ってます。だから合ってるんですよ。二番っていうのがね。あとはその二着目がちょっと微妙やったんですよね。ああ、次頑張りたいと思います。オっす。ただいまのスタート展示は四番、五番、六番の三点がフライングでした。えー、コース三番、零点九番、フライング。五番、フライング。 まずインコースが1、2、3、6、4、5でしたので1、2、3を軸に考えると以上でフライングがもう下算定がもうフライングやったってことでだいぶ決まっちゃってるんでしょうねなので1、2、3で考えてほんで展示が良かったのが3と1なんでうーんインコースのことを考えると1、3なんですけどね。 加一かっていうところなんですけどもうこれでね4回連続で負けてるんで5回目のこのベッドは500円に上がっちゃうんですよのオッズあこれまだまともな数字ですよね なんか今ね解説してくれてるおじちゃんが言ってたんですけど6号艇の峰竜太を軸にしなければいけないみたいなこと言ってましたあ全然知らない自分からしたらもう全然やばいかもしれないですね<笑>なんかね解説の人が言ってたんですけど今回のこの大村のレースもうすでにもう波乱万丈みたいです印が全然入らないということで大村らしくなくて まあ波乱の展開やというふうに言ってたんで、まあ仕方ないのかなと、なんかオッズを見たら。全部がもう満州、え、これ四レースのうち三レースがもう満州みたいな。そういうことを言ってたんで、まあ荒れてるんでしょうね、やっぱり。うん。お越しの四対二というスタイルです。うちから一番二番。2番 3番、6番アウト4番、5番の体形1秒前スタートしていきました若干、ばらきましたが1番、6番アウト5番あたりのぞいていって1周目1幕まずは1号艇矢野が運ぶ2号艇田中まくりに打って出ましたこれにはまって1番交代しましたが大外から突き上がってきた峰竜太めちゃくちゃうまいやん。 スタートは前提正常でした6号艇のミネトップで2番公開しそして2号艇の田中2番手でホームスレッチェ3着から水は3号艇5号艇1号艇と3艇奇数艇がすります上位体系は6番2番3番の体系でレースは2周で 全, 1番全然目んやん 6, 6号艇のミネビュータ進入は4コースのスローから。 1周1マークは展開について差し抜けてのトップとなりましたそして2コースからまくりに打って出た2号艇の田中慎一郎でしたが2番手を構想3番手は3号艇の中澤和志上位体系は6番2番3番その後に1号艇4号艇5号艇の順で最終段マークの旋回ですあがまおー隆太番番3番第5レ予選競争先頭6番峰5人2着は2番田中3着は3番中澤続いて1番宿 4番宮野原5番新海がゴールインです峰竜太の1人勝ちでしたやばいなこれはチャンス さあでは今日最後の戦いとします。もうね、次で負けたらもう六連敗になっちゃうんでね。この辺でも今日は終えたいと思います。最後、頑張ります。大村八レースということで。ウォ、えーターなんですよね。そういうね、ヤキザル優勝選のね。はい、そうなんですよ。七十六号機。こ、え、レースもね、はい 角、角中が、中段からまっくり打ったんですよね、はい。ちょっと内枠の抵抗にあってしまってね、うん、ええー、ちょっと出番なかったんですけどね。ああ。で、したよね、はい、さあね吉田選手、次は五号艇となるによっては、コースによっては、ちょっと多いが入ってますよね。ええ。 かなのね、そして大村は夕日が綺麗ですからね、うん、なんかあのおっちゃんが解説してるのを聞いて14に決めましたい、えー、坪井選手がインに入ればいけるんじゃないかということなんで<笑>はい本日ラスト6レース目14でいきたいと思いますです<笑> ね、当てたいところです。本当にもうね、当てたいところです。頑張ります。六コース大外は六号艇の辻の映像。第八レースの予選競争、枠成三対三の体系です。スタートしてきました。四コースカドバイ四合丁中田がスタートを先行してきました。 さあ内に寄せていきましたが1番4番と競っていきますそこに2号艇と5号艇内に投げてきましたさあ内は6号艇も入って トップずは何ずそれ先それを追いかけるうちが6号艇辻外は5号艇の吉田と4号艇の中田になりましたあとは3番最高峰に1番ですスタートは前提正常トップで2号艇の山口2番公開し6番5番と続いてのホーム直線コース5号艇6号 艇, 6, 号 艇, 6, 号艇6番5番5 番, 5番6番接戦し前の2番の山口を捕まえていきますわずかに後ろのもうついかわして2号艇の山口が先攻一定身のリード4号艇の中田最高峰に1号艇の坪井 最終段幕の旋回2番5番6番の順で返してきますこの国の3連単の三つ 360.4 倍を示しています第8レース予選競争先頭2番山口ゴールイン2着5番吉田3着6番辻続いて3番松田4番中田1番坪井ゴールインですダメだはいお疲れ様でしたというわけで全敗ということでした、えー、やはり素人がむやみやたらに かけても全く勝てないと思いました。うん、インコースがどうとかあのー、事前知識で入れましたけど全く当てにならなかったです今回は。あ, あの荒れたレースっていう風に解説のおっちゃんも言ってたんで実際荒れてるんでしょう。ね今のもなんか四何十倍かなんか言ってたんでね。あまあでもこれちょっとねこれスロットの方が勝率いいんじゃないかなと正直思いましたが、えー、皆さんのご意見。 アドバイスぜひコメントにお願いいたしますそれを鑑みまして次回またチャレンジしてリベンジしたいと思います今日はこのあたりで終わりたいと思いますどうも最後までご視聴ありがとうございましたよろしくお願いします<笑><笑>ありがとうございました